剥がされた惨めなかさぶたは消えてハを あ, あらわになる傷「真偽よりに苦しみが心を殺す」「崩れ落ちる先」「慈悲の毒沼よ愛に乾く米」 き出す赤の「どんな愛でもいいとこの手を捧げていた」「ふと満たし溶かし」「すべて忘れられる」 「君も戦う意味」 「光が閉ざす箱庭を」「かすかに響びられたさ」 「自らの弱さを弱さの罪を」「贖いに行こう」「果たすことはひとつ」「結んだ想いを」「信じきれ